はいえー、大島和夫です、えー、3回目の登板になりますけれども、今日は強い日光づくりの中身を具体的に少しお話をさせていただきたいと思います。えー、強い日光のですねやっぱり一番の規模は、強い職員集団づくりだと思うんですね、大、えーまあ、島さん、厳しそうだからなんて心配している職員の人もいるかもしれませんけれども、そんなことはありません。 今現在も一生懸命福祉や教育まあ障害者の分野で働いてらっしゃる真面目な職員さんがいっぱいいることも私はよく承知をしております、えー、強い職員集団を作っていく上で大切なのは稼げる日光市を作ろうと市民の人に負担をかけないでいかに日光市が稼ぐか観光客の皆さんにいっぱい来てもらおうこれも実はですよいっぱい来てもらうことによっていろんなプラス効果が生まれる 業者の皆さんホテルの関係それからお土産屋さんみんな利益が上がる上がった利益をまた税金という形で市に払っていただく、まあ、そのことによって市民のサービスを継続していくという循環があるわけです職員の皆さんはそこの部分がですね実はいろんな行事それからイベントそれぞれ自分の仕事をこなすことが精一杯になってきていてなんでそれをやってるかというのを少し見失ってるんだと思うんですね 部長さん、課長さん、まあ、プロジェクトチームでもいいんだけども、やっぱりそれをちゃんとやっていくのは、そもそもが、まあ、市としてしっかりとした財政基盤を築くことに、一番の市としての目的はあると思います、あ、もちろんにぎわいのある町、それから皆さんがしっかりと稼げるということが大切ですけども、それは同時に市の財源をしっかりと確保するというところも、職員も意識しなくちゃだめなんです。まあ、若いいい皆さんははいいですけども管理職は やはりそういうところををししっっかかり意識ててやっていいななくちゃならんそういう部分がですね、今の市政のトップの方には、あまり私は感じられないと思ってます、そういう経営感覚をしっかり職員の上層部が意識をして、上層部のみならず、皆さんで意識をしながら、日々の業務に当たっていく、そういう経営感覚をしっかりと職員の皆さんで共有をしていく、またしっかりと議論ができる。 部長さん、課長さんや係長さんが、県警がくわく、それは市長違うんじゃないんですか、こううのがいいと思いますよ、まあ、そういうしっかりと技能をする役所を作ることが、無駄な補助金を生み出さない一つの、一番の早道なんだと思います、え民間の感覚を注入をし、えー、姿勢をいい方向にリードしていく、まあ、それが余ったなしの日光を救う、美の一番の私は特効薬だ。 というふうに思います。